はい、今です。<笑>すごい。誘拐できるすぐ。で、うん、おいで待っ て, て、待って、これ。めっちゃキラキラしてる目が。え、さどこ、どれ、誰、誰。 もご飯だ、ね、してたねこはどっちか結局のパッキー違うのルーの子やった違うの用意じゃないか薄っぺらいの。 よよ、うん、よいいししはままたライケメメンだかかっっここモドカメラ見てね、no、カメラ見てください。 まままままだまだまだまだ超かわいうスタイルなで短いですよあこれ。 あですあー い, い, やば い, 近いあ。もう本当はいかったの時の方が近かっっ、ね、ちょっとこれ超わ。やばいわいいもう荒ぶってました。今多分<笑>はい、まだー。ヌンヌン ルルお姉さん見て目やったけはいこれで5000円いくつもあえた。 いちいち足の上通っ同じく、ね。もて。えるでし。 はい、なんかあんたちょっと満喫すまへん、中止を練習せなかった。 真っ赤てて い, い。 何、うんねねねね、<笑>かあんまベタベタされるの好きじゃないんで、ね。<笑> これで最後です。はい、いだ背中触ってもらう。あ落ちてる、落ちてる、落ちてる、落ちてる、落ちてる、落ちてる。落ちてるよ。近 い, い、すごい近い。今のも可愛いな。顔。落ちてるよ、どう大丈夫？まだ、そうそうそう。真剣。真剣。まだはもうちょっと練習します。それかまだはちょっとまだできませんでしょうかな。練習する必要なあります、ね。それよりアイコンタクトを頑張ろう。<笑>よし。可 い, い。 ずっとさんってれで、はい何しね。あい ご<笑>、えー、はんプラッレビュもしたからね。<笑> んかどうでしたどうう息子のゃゃねねいが